はいおはようございますラスカラでございます本日はですね久々に都心六本木に来ておりますというのも以前ね動画でもお世話になりました高田の馬場にございます高田デブちゃんさんのオーナー海さんからですね100万人突破の記念ということでラーメン屋さんに連れてきていただきました今回ね、えー、訪れたお店が六本木にございますマシのマシ東京さんでございますこちらのお店はね 結構メディアでも話題になりました。いっぱいね 1万円以上する和牛を使ったねラーメンがいただけるお店でしてなかなかねちょっと僕も来れなかったんですけれどもぜひねこの機会にということでご紹介いただいて今回はねこちらのお店に訪れた資材でございます正直ね和牛を使った1杯1万円以上のラーメン全くね想像ができませんで通常の場合は麺ゆで前で 200g なんですけれども今回は特別に 400g の倍量でね作っていただけるということでしたので早速ねそちら あの1杯1万以上の高級な和牛ラーメン楽しんでいこうと思いますそれでは店内の方に入りたいと思いますということでただいまね店内の方に入ってまいりました皆さんよろしくお願いしますで、えー、今日はあのラーメンですよねそうそうもううまそうな肉がずっと見えてるんですけど<笑><笑>ちめちゃめちゃうまそうで今日はねあの見た感じの通り、えー、店内に2人しかおりません貸し切り状態ですので喋りながらね 美味しいラーメンをいただいていこうと思いますタイねあの作っていただいておりますのでメニューがね、到着するまでもう少々お待ちしたいと思いますお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です飲みますていただきます<笑><笑>あー、はい、<笑>行きましょう<笑>ちょっといつもの行ってらっしゃいこれ危険なのでできないんですけどはい大丈夫ですかありますやば<笑> う, ん、うん、うわ<笑> とんででもないいいの来ちゃいましたねねすすごい差です、ね、これ野菜買いかないともう食えないですね。<笑>とりあえず<笑> スープをメ、ね、も遠いです。<笑>全然タオれつかない。<笑>ちょっとこれ、チャーシューいっちゃっていいですか。どうぞどうぞ。先に、チャーシューですね。や, やばいっすよ、ね。これチャーシューやばいですね。<笑>いただきます。<笑>うまあ、ちチ当たりますよ、ね。<笑>いわゆるあの、油と赤身の間の筋みたいな部分も。うん グニグニじゃなくてちゃんとコリッとして美味しく食感が仕上がってるんでライス食いたいですね。<笑>ライスの上で合いますよね。うん、でっご飯合いますね。ネットスープ行きそうっす、ね。っああ、優しい。ちゃんと醤油の角。うん、ああ、すげえ飲めますね。これ。 あ、見た目と名称は、まあ、その二郎っぽいですけど全く別物って考えたほうがいいですねうーん、うんうん、食べるのめっちゃ難しい<笑><笑>うんこれ、めんあ、けんちができないけるからこれ<笑>いけた<笑>あー、いいですね、この色たまんないですね 白系の色ですねですね、うん、うまい、うん、普通よりも淡水少ないですし、うん、かつ普通のオーシャンに比べたら 撥水も高いけど、多分発煙も多くやってますね。そうなんですか、ね。ムチっとしてる、ミチっとした感じの、多分普通のオーシャンだと、絶対。喧嘩しちゃいますよね。よねうーんベースが優しく、甘みが強いので、がっつり二郎系の麺にしちゃう、喧嘩しちゃうというか。すごい俺全然わかんないですよ。<笑><笑>こういう話するといつも怖いんですよね。合ってるかどうかっていう。でも本当に。違います。やっぱですよね。そう、ま、じゃないです。うん。うん いけそう俺でもこれ通常の200でも200と思えないぐらいさらっといけそうですねこれ結構辛くないですね結構小食ですもんねうん<笑><笑>うん、そろそろこれ餃子いきたいですねうんこれちょっと、ね、あの別で追加で注文させていただきましたこれね餃子和牛餃子でございますとりあえずそのまんまです、うん 肉汁すごい。一口でいちゃっていいですか。うえ一口すごい。<笑>うん。うま。肉汁すごいですね。この卓上のたばすことが試したいんですけど、すぐなくなっちゃうですね。<笑><笑>僕はラー油。これ辛くて食えないんですけど、牛骨粉でいってみましょう。 思われ忘れてましたねなんか全体がうますぎて<笑>、うん急にお腹いっぱなってきたうふ<笑><笑>あ、ちょっと僕最後の餃子キャロレーナいちゃっていいですかうげ辛いのかな<笑>もう辛いですよね あ, あ、うまい、うまい。えめっちゃうまいですよ。辛くないですか。ピリ辛。俺も行こうかな、うん。辛いの食えないけど。その唐辛子の苦味っていうんですかね。その香りが和牛の甘みを置き立てるのでうーん。僕はこの組み合わせ結構好きですね。唐辛子のほかにベースが完全に。使用してますうーん。で、タバスコと違うところはお酢を使用してなくて。はいは い,、はいい。辛いですよ、これ。<笑>めっちゃ辛いですよ。いや、まあ、俺辛いの得意だから。<笑> あら不得意の人はキャロライナーはダメだと思いますねどんで感じなのか柚子<笑><笑><笑><笑>の方も、うん、キャロライナーの方もどっちも合いますねあ、そうなんですうん や, やばい<笑>ない、ない、涙できた<笑>え、コテちゃんン食べます量的に食えますよねまあ、食えはしますけどじゃあお願いしますすすいませんあ、すみません1 0万人突破きれいなんであ、ありがとうございますすみません<笑> スープ飲んじゃいますね。孫。山盛りだったのに、<笑>なんとかあんまりこぼさずに。<笑>めっちゃきぼいですね。<笑>すごいな、俺なんかもう涙こぼしてるのに。<笑><笑>これも最後ですね。うん。うまっ。 てますね、蜂の巣とかも入ってますね、いろいろなホルモン系が入っております。これまたいろんな部位入ってるから、一口ごとにあの溶けるところもあれば、コリコリするところもあって、飽きないですね、一皿食べてても。 <笑>やばいっすも う, もうお腹いっぱいだしい辛いし花粉もすごい、ね、花粉もすごいし<笑>いや、これ絶対合うと思うんですよ僕はいやーうまそううまいっすねなんかたまに辛いやつやってますもんね前にその居酒屋さんで激辛専門店があって<笑>そこで飲みに行ったんですけどチャレンジメニューをつまみに普通に飲んでて 優しくない居酒屋さんですね<笑>えほぼほぼ辛いメニュー全部辛いメニューで、ね、やばでやあのやオーナーさんは自信満々で食えんのみたい持って聞てえたんですけど普通にこうつまみながら普通にこうやってお酒飲みながら話しててえって<笑><笑>だってそれも今平気なんですよね全然平気ですねこれはやったらもっと上作った方がいいんじゃないですか、ね、いやいやいや<笑><笑>普通はここで限界ですよね か見ないハハハ辛いだけじゃなて美味しいんですよねそうですねやっぱその味があるんですよねしっかりと香りもあるんでんやっぱり美味しいっすねでシンプルにやっぱ辛いだけだと僕もそんなに好きじゃないので、うん、ちゃんとうま辛じゃないとってところありますけどこれは全然進みますね いろいろすごい<笑>。<笑>うん。スープでもっ<笑><笑><笑>、うん、なんか最後、箸こうやってばったにするみたいですよ。そうですね。それ、それがマナーなんですね。マナーで。このクラッシュって僕ら呼んでまして。このクラッシュで締めます。ごちそうさまの合図ということです、ね。ということで、ね、<笑>つもお客様の写真頂 い, いて、はい、このクラッシュのポーズをいただいて、インスタグラムのストーリーズ。なるほど。はい、<笑>そういうことなんですね。<笑>いや、めっちゃ美味しかったですね。 いいや美味しいんですけど<笑>辛いいっっすよでもや全全体的に全部美味しかったですあよかったですありがとうございまうしたありが と, うございまということで、えー、ただいまね あの、和牛を使った高級な二郎系のラーメンですね完食をいたしました、まあ、とは言っても多分僕も色々ネットで来る前に調べたんですけどやっぱりこう賛否があるというか色んなご意見があると思うんですけど動画内でもお話ししたように二郎系だとかラーメン屋さんという感覚で来ると確かにちょっと荒れった部分があると思うんですよ、うん、でも今回こうやって餃子とかこてっちゃんとかいろんなサイドメニューからノンアルビールなんかも頂 い, いたりしてこれアルコールあったらまあ、値段帯的にもそうですけど、うん ラーメン屋さんじゃなくていい日にフレンチ行ったりとかイタリアン行ったりとか自分のご褒美に行くような感覚で来るとゆったりこのラーメン食べながらお酒飲んですごい幸せな時間が送れると思うんですよここはもう感覚の違いというか、まあ、感性の違いだと思うのでラーメン屋さんに行くっていう気持ちではなくて自分のご褒美に贅沢をしに行くって形で行くとこれは絶対に僕は納得していただけると思います 今日100万人達成です、ね、<笑>いい記念日だ<笑>しご褒美にさせていただいて<笑>ぜひね皆さんもあのお仕事に疲れた日とか何かいいことがあった日にはぜひねこちらのラーメン食べてみてくださいお酒とね一緒にぜひ楽しんでくださいでシステム的にはね基本的には予約優先のシステムなんですけれども空きがある場合は、まあ、通常そのままご来店されても大丈夫みたいなのでぜひね気になった方はこちらのお店皆さんも食べてみてください